ありがとう。おかげで助かっ わた し, して や, るぜ<音声>やり続がが、うんねはい、けられます。 レクション、ウィストタイム。 <ス><ス><ス>シュート怪我はなくありがとうケニー様意外に頼もし い, い<ス> <スパー>ううメよメ嫌な予感が当たらねばよい。 鮮やかなお手並みですねお見事です ミカト勢が苦戦しているもよう 日本人への道が開きました急ぎましょうきっと孫作様もそこに<笑>悔しいがここは引かれば ウソをるとは小う襲うなんて卑怯なものにしやがって。 侮ったトラの血は貴様にも積まれていたか敵将討ち取ったりよう今まで何をしていたのよ職人様見てたぜケンやっぱりおめえはすげえ奴だないきなりの敵にも。 冷静に対処できてたじゃねえかおに俺とお前と上皇と主役他にもいっぱい家族みたいな仲間がいてみんなで戦ってみんなで勝ってみんなで俺たちの国を作って孫作君はずっとずっと楽しくやっていきたかったけどな。 悪いどうやら俺はここまで見ていた孫作孫作主人頼むぜ俺の家族を俺たちの国をケン 親父よりもすげえ奴だよだからケあとは任せた時代の炎孫策は激しく燃え上がりそして消えた 後を継いだ孫賢は悲しみと重圧に押し潰されようとしていたそんな彼を支えたのは孫策の無二の友周瑜である彼は孫賢に代わって兵をまとめ速やかに高頭に引き返す孫悟の兵は主君を失い動揺している 今曹操とまともに戦う愚を周囲は知っていた周囲は来る曹操との対決のため慶州を攻めるべきと主張慶州には孫権の敵晃祖や劉氷がいる。